続いて、録画をするときに操作をするライブコントロールの説明をいたします。このようにして、シーンを切り替えることができますけれども、ここのトランジションシーンの隣にあるカットシーンを選択しますと、このようにして、カットでシーンが切り替わるようになります。 ここでコンテンツを切り替えたいときはここで例えばこのようなスクリーン1を選択した状態でこのようにダブルクリックするとコンテンツが切り替わりますまたここで一回だけクリックすると事前のプレビューに挿入されるようになります ここでテイクを押すことでこのように表示されるようになります。また、ここのショーというところをクリックするとハイドの状態になります。フルスクリーンをクリックすると全画面表示になります。また、ここのライブをクリックすることで全画面表示にすることもできます。 また、ここで、このような動画を挿入すると、動画の再生したい時間を指定した状態で、テイクを押して再生を押すと、指定された時間から再生されることができるようになります。また、この動画もループ再生をするのかしないのかを変更することもでき、また、音の調節も ここですることができます。ここでペイントをオンにすることでこのように書き込みをすることができまたブラシのサイズやブラシの透明度そして色をこのように変更することができます。 消したい場合は、こちらをクリックすることで、一括で消えることができます。実際に録画をする前に、こちらのプログラムセッティングにおいて、レコーディングノーティフィケーションズをクリックすると、このように、録画をする前に事前に知らせるカウントダウンの 秒数を変更させることができます。カウントダウンを表示させたくない場合は、0にするとこのように表示されません。また、このようにレックマークを表示させることもできます。はい。このようにレックマークを表示させたり、 このように点滅させたり、また表示させたくないときは Do Not Show を選択します。それでは実際に録画をしていきます。 このように録画されました今録画したものを確認したい場合はこちらの再生マークをクリックしますまた今まで録画した内容を見たい場合はこちらのフォルダーマークをクリックします そうしますと今まで録画したデータを見ることができます。以上でライブコントロールにおける録画設定の説明を終わります。